しでしょうかまだねゴールデンウィークの方もいらっしゃる<笑>たくさんいらっしゃると思いますえー、金曜日今日も元気にありがとうストレッチ始めていきましょうおーさということでこの「ありがとうストレッチは」は愛してる大好きありがとうの言葉をボディーさんに投げかけながら、えー、ま あ, あのリラックスした感じで行っていくストレッチですさあということで、えー、ご準備よろしいでしょうか私のはい はい、いいですよ、いいです。はい、では早速やってよ。あ、千代子さんおはようございます。早速やっていきましょう。よろしくお願いします、今日も。ね、ちょっと久しぶりの開催でございますよ。ね、火、水、木とお休みさせていただきました。無事私も田舎でリラックスさんさせていただきましたのでね、今日はバッチリやり渡スたレッチさんをしていきたいと思います。あれ、これちょっと。 ち ょ, ち, ょ ち, ょちょっとねありがとうの言葉がちゃんと入るように、はい、こんな感じですはいいいです、ねはい、ありがとうございますさあ千代子さんのお休みはいかがでしたでしょうかはいおはようございますさあではですね、えー、早速水分をお取りいただいてからいきましょうはい私も水分取ってなんかねもう結構。 <笑>あの東京帰ってきたら暑くなってましたね暑<笑><熱>い<笑>周りがいろいろ暑くなっててシュッシュおださいでい、では足を前に出していただいてビフォーアフターのチェックねビフォーをしっかりチェックしていきますよ、はい、では両足を伸ばして手を前ですはい手を前に出したらチェックもうちょっとねやっぱりやってないと少し固まっております<笑>背中の位置も硬いはい硬いです はい、ではいかがでしょうか。足の位置ね。ご自分の足の位置をチェックしてください。そして、お膝の位置をチェックしてください。お膝の高さね。足のお膝の裏に手のひら入るかどうか？はい、そしてももの張り具合もチェックしてみましょう。ももがね。ちょっと張っており、えー、丸くなっているかどうか、これもねだんだんあの平らに伸びてくると思います。はい、では早速いきましょう。左足さを伸ばして、右足をその上に乗っけます。 で指先さんを横に開いて縦に動かしながらいきますよはいでは行きましょう声出して「ツイート」「愛してる大好きツありがとう」「ツイート」でエイカウント、えー、ワンモンエイトって言った時はツイートはいでは行きましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指指を開いて動かして「愛してる大好きありがとう」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 はい、もう汗かいていいよありがとうはい土松まずの下側を持って足をねじりますせーな愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔でねはい、くるぶしさんをがっつり持って足を振りますこれもねボディごと言ってくださいせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ナイス。はい、では、膝をちょっと上げたら、大きく、肘も大きく回して、足首回します。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。はい、肘を大きく、愛してる、大好き。反対回し。はい、愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き。 映画をちょっとやってないとなまってるのがわかりますねはい手を離して足を振りますせーの愛してル大好きありがとうイシェル大好き上下イシェル大好きありがとうイシェル大好き足だけ振りがとうアイシェル大好きありがとうイシェル大好き左右イシェル大好きありがとうイシェル大好きナイシェル大好き何スはいではおひざさんをあふくらはぎさんを右のふくらはぎさんを下側にして体重かけてきゅうりの足重みいきましょう 汗かいてきましたよ、せーの、愛してる、大好き、笑顔でね、わもは愛してる、大好き、ナイスちょっとこの位置はちょっと待ってはい、<笑>せーの、また被ったはい、ではですね、えー、結界さん、膝ちょっと内側、せーの、愛してる、大好き、笑顔でわもわ、はい、愛してる、大好き<笑> では、えー、内ももさんどうぞ愛してる体重を乗っけて動かしてはい愛してる大好きありがとうちょっと汗かいて、ね、はい大丈夫では両方のおひざを立てたらひっくり返します右足さんのふくらみ外側体重かけます体重ね届かない場合はもう手でほぐすだけでもいいですせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きやっぱこれ毎日やらないといけないねいけないというかやったほうがいいねはいでは右足を立てます左足を右足の下はい、そしてふくらはぎさん下から親指両方の親指で起こしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね膝下ゴリゴリ膝の下の 骨のところをゴリゴリやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き今度は膝の上ですよせーの愛してる大好き膝上ゴリゴリありがとう愛してる大好き今度はお膝の周りでございますお皿 さ, さんの周りせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きナイスももの裏に行きます4本の親指をぐさっともも裏にさしてボディごとゆすってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねゴム、はい、の内側ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き の外側ですよ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。はい。愛してる、大好き、笑顔でね。はい。では、この足さんを伸ばして、ももの上さんです。肘でも石、手でもいいです。体重かけて、せーの。愛してる、大好き。痛い、痛い。はい。ありがとう。はい。愛してる、大好き。もンワンいきましょう、どうぞ。はい。 愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きではお膝さんとつま先さんを内側にしてももの外側です同じようにせーの愛 し, にー愛してる大好き大にあり痛い愛してる大好きワンモアエイトはい愛してる大ここ痛いのは普通ですからねはい 愛してる大好きナイスではこの足さんを、うん、後ろに畳んで右足さんを後ろに畳んでください左足さんが前です右の腰骨のところに手を当ててそれをぐさっと落っこしたところ大腿骨さんの付け根ですねそこをボディ乗っけて体重かけてグイグイせーの愛してる大好きありがとうはい 愛してる大好き笑顔でね全筋を伸ばします骨盤転がし左のお膝さんの外に左手右手は右のお尻っぺたこの骨盤をです、ね、前にグッと、えー、押し出した時は背中を反って後ろにした時は丸めて大きくここ盛大に行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ごもえい愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、はい。では左手さんは左の腰の横、右手さんは腰骨、腰、肘、肩を大きくねじります。骨盤ねじり、背筋を伸ばして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ごもえい愛してる大好き、ありがとう。 愛してる、大好き、笑顔で、ナイス、はい、じゃあ、手を頭の上です。右足終了です、皆さんご一緒にご賞をください、せ、いいです、ご賞をください、せーの。いいです、はい、ナイス。はい、では、チェックタイムです、両足を伸ばして、右足さんをチェックしてみましょう。おもうね、かかとが5センチぐらい伸びてますよ、下、これ見える。かかと5センチ。 股関節の位置一緒だもんね。はい、では手をどうぞ。体がおりました。背中の位置も降りました。はい、左手さもまだこんな感じ。ああ、全然違いますよ。はい、お膝の高さも違ってます。も も, もの張り具合もね。伸びてあやっぱりいいですね。ストレッチね。はい、ではちょっと水分とって休憩です。体の変化とあったらね。ご記入ください。いや、良かったです。 ね、お休みも楽しゅうございますがやっぱりねあのいつもやってることができなくなるのはちょっとのボディーさんをねそこからまた回復させていかなきゃいけないからね、まあ、そのやっぱりね連続した雰囲気でお休み中もやればいいんだけどやってないね田舎に帰るとねもうだらっとしますから私なんかだらっとしてなんか食べて飲んで寝てみたいな。 どんだけ寝るんだろうぐらい寝ましたので、まあ、そこは回復をしたかなみたいな感じはございます、はい、さあ皆様いかがお過ごしでしたでしょうかお休みさんねまだ明日明後日あるからちょっとねいいですねさあそれでは左足さんの方も行ってみましょうか左足さん行ってみようおーあ<笑>私徐々に回復させていきますよはいでは伸びしろ たっぷりイエーイ。はい、ありがとうございます。合言葉いろいろある。もう一個あった。ストレッチは。裏切らない。はい、これも重要だったね。はい、ではこちら、向けておきます。まあ伸びしろたっぷりさ。はい、ではですね、両足を伸ばしていただいて、左足をもう一回チェックしましょう。せの。 うんもう背中の方が硬いもんね、これね、はい。右足さんは背中も伸びました。はい、では右足の上に左足をのけます。で指先を横に開いて縦にぐいぐい動かしながらいきますよ。それではいきましょう。声出してどうぞ、せーの。指 左の指、愛してる大好きあてた、愛してる大好き、笑顔でね。はい、では手と足握手、足の甲をお持ちいただいたらつま先ねじり、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で、足の土踏まずの下側を持ってねじります、せーの。愛してる大好き、ありがとう。はい愛してる大好き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 ボディを後ろ、両足をアップ、両手をアップ、背大に振って、せーの、両手両足振り。愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、はい、キープです、チョのポーズ、バー、チョキはい、手を丸、皆さんご一緒に、せーの、いいです、どうぞ、せーの、いいです、ナイス、はい、画面の方を向いておりますよ。 さあ、足はねちょっと曲げていただいてもいいですつ腹筋背筋を伸ばすはいありがとうございます頑張りました積み重ねですよはい左足さんを置いてふくらはぎさん上から揉みましょうせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きええ V 字もきついけどねいいですはいではさんのうちがケイさんせーの 愛してる大好き、徐々にできてきますよ。はい、愛してる大好き、では内ももさん、どうぞ。愛してる大好き、お、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、両足のお膝立てます。反対ひっくり返します。ふくら外側さんです、せーの。愛してる大好き、ありがとう。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 愛してる大好きお皿回りゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの裏側ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きゆさゆさゆ さ, ゆさ内ももですせーの愛してる大好きゆすってありがとうがっつり持ってゆすってねももの外側せーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔であ膝下ブラブラやってなかったはい膝裏せーの愛してる大好き右足忘れてましたね愛してる大好きあとでやりましょうねはい、ではみ膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手をちょっと下にずらしますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きちょっとずらしますもう一回せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではその足を前に伸ばしますももの上もぐいぐい手でも肘でもいいですよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイトはい愛してる大好きありがとう愛してる大好き では、つま、えー、先を膝を内側にしてももの相当せわの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモア、エイト、はい、愛してる大好きここ寝入りにありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、ではこの足を3を後ろに畳たたみますはい、では背筋を伸ばして 左の腰骨ぐっと下ろしたところぐいぐい、せーの。愛してる、大好き。なんか忘れてないよね、他にね。<笑>愛してる、大好き。ありが。合ってるね、いいね方向ね、ありが、ナイス。あ、ママ、愛してる、大好き。ちょっと久しぶりだとね。忘れちゃう、も大好き。ありますね。<笑>はい、では、先生、じゃあ、伸ばして、骨盤、転がし。左や、え、右足のお膝の外に右手。 左手さん、左のお尻ペタ、はい、後ろに行った時は丸めて前に行った時は反ってでは後ろから大にどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き骨盤転がしてワンワンいイ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはいでは右手さんも腰の横左手さん腰、腰腰に肩大きく回します背筋を伸ばして せーの、愛してる大好きありがとう骨盤のじり愛してる大好きワンモンエイド愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは右足の膝下ちょっといきましょう右足を立てて膝下グイグイいきますせーの愛してる大好き失礼しました。ありがとう愛してる大好きはいでは膝下ブラブラお膝持ち上げてブラブラしますせーの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 あのたたまなくてもね、座骨さんが痛くなければそのままでもいいです。下はね、座骨さんを守ります。座骨さんはお尻の下のね、ゴリゴリっとした骨、この骨二つございます。骨盤の下ですね。背筋を伸ばして、足は肩幅よりちょっと外。背筋を伸ばしたら、腿ももの後ろに手を当てて、えー、手、ボディをまっすぐ伸ばしたまま後ろ。あ、違う。これ丸めて。 丸めてて伸ばして前ですね後ろに行くときは丸めて前に行くときは伸ばしてはいでは行きましょう盛大にどうぞ後ろからせーの愛してる大好きありがとう背中丸めて伸ばしてありがとう思わ愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイスでは最後クイックです背筋を伸ばして骨盤だけ動かしますせーの愛して大好き あ, ありがとうアイシール大好きワンモンあっ愛して大好き あ, ありがとうアイシール大好きナイスおお。さあ今日もすべて終了しましたでは最後にいいねスポーツいきましょう背筋を伸ばしてボディを斜め両足アップと力の足を伸ばす手を頭の上で丸お顔を画面側に向けて はいでは皆さんご一緒にいいですご承諾くださいせーないいです背筋を伸ばしてはいちょっとこのこの感じではい拍手頑張りましたウエ伸ばす足を入れ替えてもいいですさあいかがでしょうかはいできましたはいありがとうございます頑張りましたそれではチェックタイムですいや本当やっぱね日々やっときましょうこれね。 皆さもどう良かったです。はい、ではお膝の下の隙間、腿の感じ伸びてきましたでしょうか。そしてはだいぶ伸びました。はい、ありがとうございます。ご参加ありがとうございました。さあ、ボディの変化等あったらね、コメント い, いただいてもよろしいかと思います。いかがでしたでしょうか。うん、やっぱ毎日ちょっと3日間というのはね長かったね。やっぱせめて2日に1回ぐらいこれねやらせていただきたい。はい、水分取ってください。 思いますねぜひぜひぜひ習慣にしていきましょうはいということでいかがでしたでしょうか今日もまだねゴールデンウィークさんがもうちょい続きますからねあの良い一日をお過ごしいただければと思いますということでさあ千代子さんもボディ伸びましたでしょうかねあの終わった後にまたコメントをお書きいただいてもいいですでね いや、おおける時は書いてみてください。ということで、ありがとうございました。今日も良い一日を引き続きお過ごしください。シスターもね。もうね。明日から東京マイムカレッジのね。クラスを始まりますよ。<笑>始まりますのでそっちから行きます。あとね、出社背中が今痛いんですよ。この間、あの田舎に行ってね。あのたけのこを掘ってまいりました。たけのこもうあれ、結構大。結構きつい。 なんかここ中、ちここ、ちょっと皮肉痛でございますけど、はい、張り切って、あしらるね、レッスンしていきたいと思います。<笑>はい、ということで、ありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう、have a nice。ゴールデンウィークアですか、えーえー。フライデー。はい、ありがとうございました。ごきげんよう。しゅしゅー、超ばばい。パチ。